続いてですね、あの前回、同僚議員の福島議員が質問した、えー、大学に対する、あの私立小学校に対するです、ね、国有地の売却の案件について質問します。えー、まずですね、あのいくつか資料を手元に配ってますが、一番さ、四4ページの資料を見てください、あの改めてこれ、事実関係だけ確認します、国有地の売却なので、国の収入の観点からだけ聞きます。まず 昨年の4月6日に1億3200万円で、これは土壌汚染とか埋設物の撤去費用として、1億3200万円が国から、これ、M 学園に払われています、でそこから2か月後の6月20日に、これ、いろいろ新しい埋設物が見つかったりして、土地の値段がですね控除されて、ぐんと下がって、1億3400万円。 でで売却は決まりまりす6月20日です月日ただしこれ、正確に言うと、1億3400万円がこれで、M 学園が国にじゃあ支払い代金払うではなくて、えー、実は頭金2800万円だけ払ったあとはですね、10年間の分割払いですから、実はすぐには払わないんですね。ただ、この契約上だけ見ると、この資料を見てください。1億3200万円を4月6日に国から、 この M 学園に払って、そして、一億三千四百万円の代金を M 学園が国に払うということで、これ実は差し引き、国からするとですね、その、この国有地の売却に伴う収入は、約二百万円に過ぎないんです。事実関係、私が今申し上げた、あの、申し上げた事実関係、これ端的に、航空局、この事実関係で間違いありませんか、イエスかノーでお願いします。佐藤航空局長。 答えを申し上げます月平成二十八年四月六日に大阪航空局が学校法人に対し、有益費 と, 有益費として支払った金額は、一億三千百七十六万円でございます。それから平成二十八年六月二十日に、近畿財務局と学校法人との間で、一億三千四百万円を売買代金とする売買契約を締結し、売却が行われております。君 まあ、いずれも昨年の話なんですけど、その特別会計の収入からするとです、ねえー、これ、1億3 2二百万円が国から出ていてですよ、で1億3 4四百万円が国に戻ってくる、しかもそれは分割払いにしてから全部は戻ってこないということからすると、これ、その隣の同じような面積のです、ね、土地は14億円で、これ、実は売却しているのにです、ね、これ、200万円ですよ。 200万円しか国に入ってこない国有地の売却、しかも、去年だけ言えばです、ね、分割払いなんで、これ、1億円、足が出てるんですよで、私、これちょっとね、異常だと思うんですけど、あのこれ、財務省に聞きます、これ、まあ、最初はです、ね、賃貸借契約だったんですが、これが売買契約に変わって、しかも8億円除去しなきゃいけなくなったときにですね、これ、 国有財産近畿地方審議会、もう一回開いて、これいいのということをもう一回これ、確認すべきだったんじゃないでしょうか、いかがでしょうか佐川理財局長。稲田大臣もう帰りなで委員長お答え申し上げますあのまずは委員申し上げたとおりでございまして、えー、新貸借契約から、えー、同時にです、ね、あのときにその買い受けの特約がつけている契約でございます。 従いまして契約そのものとしては国有審議会に両方一いっぺんに図ってございまして、処分方法としては貸付契約があって、その10年の期間内に先方が会議受けの意向を示せば自動的に買いも会議受けの契約に入る、こういう契約でございます、その上で 今, 今おっしゃいました話でございますけれども、そういう意味での地方審議会の話は、えー、付帯条件がついて了承しているということでございましたので、その私学審議会における以後の進捗状況についても、大阪の方から確認しているところでございます。 玉木雄一郎君。要はね、この私学審議会、大阪府の私学審議会がいろいろ条件つけて、それで、まあ、あの、認可適当としてるんですが、まあ、その認可が降りることを条件に、 まあ、あの売却してもいいということをやったので、まあ、いろいろ条件が変わったけれども、その私学審議会の条件が満たされる限りにおいては、まあ、適法だと、適当だという、そういう整理だと思うんですね。そこで伺います。えー、平成27年1月27日に、大阪府私立学校審議会で、条件付き認可適当が出て、まあ、これを受けて、先ほど話があったような、2月10日にですね、翌月ですか、国有財産近畿地方審議会で、 その条件が満たされるという前提の中で、審議会としては、量という形でまとめているんですね。伺います、これ、文科省に伺います。では、この大阪府の私立学校審議会において、いろんな条件がついて、条件付き、まあ、認可適当だったと思うんですが、現時点においてですね、これはあの、この4月から開校です、この4月、あと1か月ちょっとでも開校だということになっているんですが、さまざまな付けられた条件を満たして、これ、今現在、認可申請、も当然降りてますよね。 文部科学省村田高等教育局市学部長、お答え申し上げます。大阪府に確認をいたしましたところ、先生からご指摘がございました通り、市学審議会が平成二十七年一月に設置認可点設置認可適当の調査を行って以降。 その条件につきましては、6回開催されました同審議会の定例会において、継続的に進捗状況を確認している と, とのことでございましたで。なお、大阪府に確認をいたしましたところ、認可につきましては、本年3月に開校に向けた準備状況について、最終的な確認を行った後に、大阪府知事による認可が行われるということになるというふうに伺っているところでございます。 でえー、とまだ今、認可はされておりません、えー、と認可適当の答申が出ているという状況でございます玉木雄一郎、うん、ち, ょちょっと今、皆さんび、びっくりしませんでした、この4月からです、ね、子どもが小学校に入るという学校が、もうこれ、国からお金も払われて、建設も進んでる、で前回、福島議員からあったように、これとは別途ですね、6200万円の木造化に関する補助金も出てる、で工事も進んでる、もう終わってるんですかね。 終わってない。で、なのにあと一ヶ月でもう開校だという。それも生徒募集もやってますよね。パンフレットもいっぱい作って。なのに現時点において学校設立の認可が下りてないんですか。えーえー、これね驚きですよ。えー、ちょっと伺います。答弁いいですか。い え, いえあの質問します。あのよくある話ですか。じゃあちょっと伺います。 府のこと、都道府県のことは分からないと思うので、私立学校ですね、私立大学などで、例えば4月1日から開きますってときにですね、もうあと1か月だってときに認可が取れていないようなケースは一般的にあるんでしょうか、大学のケースで教えてください文部科学省、村田市役部長。 お答え申し上げます、あの先ほどの件でございますけれども、大阪府に確認をいたしましたところ、大阪府の認可基準の取り扱いにおきましては、4月に開校する私立学校の場合、同年3月に認可を行う例があるということを伺っております。から大学につきましては、これは文科大臣の認可でございますので、高校の場合とはケースが違うわけでございますけれども、制度上は大学の設置についた開設前年度の3月31日まで認可を決定することとされておりまして、実際の運用といった いたしましては調べたところこれまでに最も遅い認可は、えー、前年度の1月ということでございます。玉木一郎君、いや普通だいたい1年前には認可取っとかないと安心して募集もできないしましてこれ国有財産の売却がこれにかかわってんですよ。できちんとそういった認可が進むことを条件に、えー、近畿財務局もですね。 それでオッケーをして、この売買契約を結んだんじゃないんですか、これ、もし3月31日までに、これできなかったら、これ、解除して、さらちにして戻すんですよね。いや、私、これだ、大丈夫なんですかね、これ。で、これちょっと文科省、あのあじゃあ、財務省に聞きますけど、これ、もしあの、あともう1か月ちょっとですけど、設置認可がですね、 えー、十分にこれ、条件満たさないで、取れなかった場合は、やっぱりこれ、条件でいうと、さら地にして戻すということが契約上になっていると思いますけど、そのことで、基本的にそれでよろしいですか財務省、佐川理財局長お答え申し上げます。今、順調に進行が行われると聞いておりますが、売買契約上の話を申し上げますと、その用途に供することができなかった場合は、 国において買い戻しをすることができるということです。玉木一郎君、いやこれ私すごく異常だと思うんですね。あのまだ設置認可さえ、あの平成二十七年の一月二十七日に条件を付して認可適当ということがあの決められましてですね。でそれを受けて。 あの近畿財務局の近畿地方審議会でですね、国有財産近畿地方審議会で、いろいろ異論があるけれども、この私学審議会できちんと条件を満たしてチェックして、やってくれるから売却を決めましょうと、賃貸借契約を結びましょうということになっているんですが、その根っこのところがですねどうなっているのかわからないということ、例えば寄付を集めると。 財務体制を強化するようなことも条件に入っていたと思いますけれども、これ、文科省、財務省でもいいですけど、そのきちんと寄付が集まってきてるってことは、その文科省なんかも確認をしてるんですか、あ, のあともう残りわずかですけれども、3月31日までに、そのきちんとあの1月27日に付した条件がです、ね、着実に一つ一つ確認しているってことは、これ、議事録読んでますか。 答えてください、その審議会の議事録は文科省もきちんと読んでいますかどっちに答弁、文科省、文部科学省、高等教育局、村田志賀部長あの先ほどもあのお答え申し上げましたとおり、認可に付した条件につきましては、逐次、えー、審議会で状況を確認しているということを、大阪府から伺っております い, やいや、文科省は確認してるでも 大阪府が認可すすることでございます基本的に大阪府がその権限と責任に基づき、その審査基準に基づく認可することでございますので、文科省としては大阪府からそのように伺っているというところでございます玉木一郎君。じゃあ、文科省としては議事録も読んでないということでよろしいですか。村田志賀部長 議事録については今、大阪府の方で、これは情報公開請求の対象となっているということで伺っておりまして、現物自体を全部私どもが見ているわけではございません。雄一郎そんなことでいいんですか、あのじゃあ見せてもらおうと思ったら、情報公開請求、文科省はしなきゃ見せてくれないの。いや、そんなことで子どもたちのね、教育、まあ、もちろん、設置認可は増うかもしれませんけれども、これはやっぱりちゃんと最低限チェックしないと。 いけないんじゃないんです か, あいいか、あの、これ、財務省も議事録は読んでないんですか、確認していないんですか、イエスかーかでお答えください。財務省、佐川理財局長、ねえー、議事録は公開されておりませんので、読んでおりませんが、今、文科省が公言したように、ですねきちんとお宅の方から適切な報告を受けているというふうに聞いてございます佐牧、えー、一郎君。 いやなんかさっきの稲田大臣と、なんかちょっと似てるなと思ったんですけど、大丈夫と聞いてるから大丈夫みたいな、そういうです、ね、ことでは、これ、あの実はなぜ私、これ取り上げたかというと、これ、あの旧空政特会、今はです、ね、空政勘定になってますけれども、来年度の特会の再入名に響いてくる話なんです、これ。 だから、一体どれだけの収入が見込まれるのかということをきちんと把握しないと、これ、だめになったら、これ、売買契約自体が今飛ぶ、飛びますよね、今度年度末で。そうすると来年の予算にも関わってくるので、これですね、重大な問題だと思いますので、一つお願いしたいのは、あの大阪府の私立学校審議会での議事録、これ、やり取りですね、ぜひこれ取り寄せて、この委員会にもあの提出をいただくようにですね、えー、中央政府、 においてもです、ねえー、努力をいただきたいと思いますし、ぜひ出していただきたいと思いますけど、いかがでしょうかこれは理事会に、それとも、理事会これだけですね、臨地が十四億円もする土地が、ね、二百万円ですよ、ただ同然で売り払われると、しかも設置認可があと一か月で開港だというように、認可が今時点で受けてないと。 これはね、やっぱり問題だと思いますから、しっかりと、これは予算委員会でも審議を深めるべきだと。このことを申し上げまして、終わりたいと思います。これにて、玉木君の質疑は終了いたしました。